サバです。頑張ります。ゆみです。燃えてます。<笑>おキです。よろしくお願いします。ミ<笑>サーです。マヤです。<笑>曲のテーマですが、トーカーウシュ、桃の肌に雨の霧をかきます。 桃の花の咲く丘に雨が降りその景色を遠くから見るとまるで火を発して見えるという無限から不芳醇な桃のお酒を振りかわしながら傾く美しい音楽とともに表現させていただきたいと思いますこの状況の中ではございますが皆様が元気で幸せにこれからも頑張ってくださるよう心を込めて踊らせていただきます。どうぞよろししくお願いいたします АПЛОДИСМЕНТЫ